ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。リニアが駅に止まった。さあ、出発だ。下から見るのもいいねー。 リニア、早いなーまた来た一周しましたね 今度は、リニアが駅を通過ですね。リニアが鉄橋を渡ってる。やっぱりリニアは直線を走るのがいいですね。ポイントを滑らかに通過ですね。また、ポイント通過。 リニアが駅に到着。あの EF66 が気になるぞ。出発しましたね。今日はここまで、ご視聴ありがとうございました。